おかげで私たちこうして今年も最後の演舞気持ちよく踊らせていただくことができますね、若者たちじゃありません当時の若者たちね、そして新しく参加してくださっている方老いも若きも本当にありがとうございますそして何よりこうしてこの会場に集まってくださっている皆様お一人お一人に会えたことに感謝がつきません 私たちの旅路はまだまだこれから始まったばかりそういうチームさんもたくさんいらっしゃると思いますみんなの一人一人の思いの色を束ねて何にもないこれから始まりの不安だらけの大海原に大きな大きな消えない虹をかけていこうと思います皆さんのお力まだまだ必要ですこれからもご声援よろしくお願いします それでは参りましょう。よろしくお願いします。花粉舞。雨かけてこの想い。 色をたたえたス王の旗は空の青海の青にも染まず漂う焼けつく夕日の音に胸を焦がし黄昏の方へ船は行くともよ What the? 乱崎の大火災にそして第22回やーとせ秋田まつりを埋めてくれたすべてのダブルピースに感謝を込めてね、ありがとうございました最強にクールの MC ありがとうございましたえーいや